皆さん、こんにちは。小木植一樹です。今日もメディア論に関するワードをいろいろ紹介していきたいと思うんですけれども、最近あの、いい本が一冊出ました。それがこちらです、えー。日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッションという本なんですね。 マイクロアグレッションという概念は、ここ数年、あの、随分 い, いろんなニュースで話題になる機会が増えてきました。ただ、あの、日本でなかなかまとまった本が紹介されることが少なかった中で、こうしたしっかりと体系立てられた本が紹介されたことによって、いろんな理解が今後進んでいくということが予想されます。マイクロアグレッションとは一体どういった言葉なのか。マイクロというのは小さなという意味ですよね。アグレッションというのは、侵略とか攻撃とか、そうしたような意味を指す言葉です。えー、小さな攻撃、小さな侵略、 それはどういったことなのかこの本の中ではえ明確な差別というふうに分かりやすいものではないけれども社会の中に埋め込まれた日常の中にはびこっているさまざまな攻撃のことを指しています。例えばということでこの本の中でいろんな例が紹介されていますのでちょっと紹介してみますね。例えば街で出会った人から「どちらのご出身ですか?」「どこの国で生まれたんですか?」「日本語が上手ですね?」というふうに言われたであるとかあるいは「 あなたは、あなたの人種にとっての誇りですね。とか、どうして黒人なのにそんなに数学が得意になったんですかというふうに言われた。であるとか、あるいはですね、女性あるいは男性に対して、女性なのにそこまで出世してすごいですね。とか、男性なのに料理はお得意ですね。というような、こうしたの言葉の数々。こうした言葉というものがマイクロアグレッションという言葉になります。今紹介したものというのは、どれもただ質問したり、あるいは ただその相手を褒めたようなイメージというものをその質問者、その発話者は抱いているかもしれません。しかしながら、その言われる側というのは、 そうしした言葉書きというものを日常的に繰り返しぶつけられるんで す, よ、ね、そうすると、ああ、自分はよそ者なんだなとか、自分はやはり女あるいは男でしかないんだなであるとか、あるいは自分は何々人種、何々人というような格好で見られるんだなということを意識させられ続けるということになるんです。例えば、日本人なんだけれども、黒人でもあると。 あるいはその日本人なんだけれども、えー、白人でもあると。まあそうしたような様々な人も当然いるわけですよね。日本人で、ヤマト民族でというようなことだけが日本人の定義ではないわけです。そうした状況にも関かかわらず、例えば街を歩いていたら、どちらから来られてんですかとか、えぇ、ー、親、親御さんは何人ですかとか、そうした声かけをされるようなアフリカンルーツの方々というのもたくさんいるわけですね。で、そうしたような声かけというのは、当事者たちも時とすれば、これは差別ではないと。まあ誤解や、 よくある間違いなんだというふうに認識されている方も多いんですね。しかしながら様々な調査というのは、こうしたマイクロアグレッションを重ねられると、その人種的な偏見というものが社会に広がるばかりではなく、その当事者をもいろいろな自尊心を傷つけたり、いろいろなチャレンジの機会というのを奪ったりするということが分かってきているんですね。 こうしたそのマイクロアグレッションについてまとめられた本がようやく日本で出たわけですが、これはその海外だけで起きている現象ではなくて、この日本でも様々な場面で見かけることができる、そうしたような現象です。ヘイトスピーチのように何々人は出ていけ、こういったような格好である意味わかりやすい。 タイプのの差別、ああるるるいいは攻攻撃撃、と違って、て社会の中にに当たり前に埋め込まれているようななな小小ささ侵略小さな攻撃、こうしたものが積み重なることによって人々のステレオタイプが強化されさまざまな当事者のやる気であるとか活力あるいは生産性あるいは自尊心いろいろなものが奪われているという現状があるこうしたようなことに気づくためにもこの言葉マイクロアグレッションという言葉に注目をして日常の中のさまざまなコミュニケーションやニュース着目をすると面白いと思います